こんちはブローです今日はですね海外に行くのがおすすめな7つの理由っていう話をしていこうと思います日本で働いている時にああこれ日本で働くと嫌だなとか会社辞めたいなっていうことって思うことはありませんか僕もも会社員員時代銀行員としてて働いてたんですけども結構 海外出たいな海外旅行行きたいなってすごく思ってましたで今日はそういった思った時にじゃあどういうふうに行動するのか行動する時のマインドについてお話ししていこうと思います僕のチャンネルはこうした海外生活だとかあとはコスパのいい生活についてまとめていますよかったらチャンネル登録よろしくお願いします今日はフィリピンのセブ島からお届けしていますちょっとこういったね犬の声とかあとはニワトリの音とか結構すごい賑、えー、やかなんですけどもそういった中で聞いていただければなと思います今日僕がいるここヴィ、えー、ラなんですけども豪邸のヴィラになります 今回はシェアハウスということでいろんな人とルームシェアをしながらシェアをしてで1泊1500円ぐらいで泊まってます今回ここには2週間滞在する予定ですこういった形でフィリピンだとかだと物価が安く生活できたりするんでそういった意味で海外行けるんであの安いコスパいい生活をしながらなおかつこういった常夏でで賑やかな環境で生活しながら海外で生活するっていうのができるのでそういった意味でも海外に行くっていうのも選択肢に。 置いいいいていただければなと思います海外に行くと何がいいのかなって僕は結構海外行ってるんですけど何がどう違うのかと日本の生活と海外の生活何が良くて何が悪いのかって話をしていきますまず1つ目おすすめな理由なんですけども単純にに情情報報量量がが増増ええまますす海外に行くと情報量が増えますこれ何かっていうと例えば海外に行ってフィリピンに生活するとで1泊1500円でこういった ドミトリーだとかこういったシェアハウスを使えるっていうのをやっぱ知ると知らないのって生活の差が結構出てきますよね例えば海外に行く昔だと一生に1回の海外海外旅行は一生に1回しかできないよっていうのキャッチコピーがあったにもかかわらず今では最近ではもう結構ね毎月とか毎日旅してますよとか海外行ってますよっていう人が増えてきましたそういった形でいろんな生き方があるっていうのを情報収集できるのが海外に行くことによって増えていく といいうう意味ででつ目、えー、情報収集ができるっていうのを、えー、ポイントにに挙げてみまましたもう単純に増えますね例えば空港からフィリピン の, あの市内に行く方法ってどうすればいいのっていうふうに検索したりだとか検索していくうちにあこんなブロガーがいるんだとかこんな YouTuber がいるんだどんなことしてるんだろうっていうふうにいろんなところを見て行ってでプラスいろんな生き方を知れるっていうのが1つ目の情報量が増えるっていうところです。 2つ目なんですけれどもえ、機内の中で、飛行機の中で考え事ができることです、これ結構あの単純なことなんですけれども、やっぱ日々生活していくと、すごく考え事ってできないですよね、もうね、めちゃくちゃ忙しいじゃないですか、社会人のときって。 僕が社会人の時に営業をしてたんですけれど も, もうめちゃくちゃ忙しくてで寝る間も惜しまないというかあのいろんなね資格を取らないといけなかったので す, すごく大変だったんですよなんでこんな資格取らないといけないんだろうなとか何でこんな面白くない仕事をしないといけないんだろうなっていうふうにふと疑問に思った時にああ面倒くさいなと思ったりしたんですよねそういった無駄な時間だとか無駄だと思う時間をやっぱり有効活用しないなふといけないなっていうのがあったりだとかするんでそういった意味でも 考え事をすするというのはすごく必要なことですそういった意味で機内で仕事をしたりだとか考え事をするちょっとしたもう何もできない状況じゃないですか飛行機の中ってそういった何もできない状況で考え事をして今後どういうふうに行きたいなとか今後どういった仕事をしたいなとか今後生活する上でどこで仕事をしたいなとかどこで生活したいなっていうふうに思ったりするような思考を回すことを飛行機の中でできると。 例えるならやっぱり瞑想するのってめちゃくちゃいいっていうふうにもうアメリカでもマインドフルネスっていうふうに言われてるようにすごく考え事をする考え事をしないとかするとかっていうふうにいろいろと思考を回すことができるので2つ目の機内の中で思考を回すことができる思考を考えることができるのがポイントかなと思ってます次3つ目何かっていうと物価の安いコスパ生活ができることです海外の場合特に東南アジアなんですけども物価が安いですフィリピンだと 例えば1回30分フットマッサージが300円で受けられたりだとかあとはチキンウイング唐揚げのチキンです、ね、を400円で食べ放題だったりだとかあとはコストパフォーマンスでより良いと言われているのはタクシーの利用ですねタクシーの 1m 初,、ね、初乗りが85円からスタートしますというふうに同じタクシーを利用するにも日本円で換算すると安かったりするんですね そういった意味でフィリピンだとか物価の安い国でコストパフォーマンスよく日本円で稼いでお金をそこで投資していくような消費していくようなイメージで使えるというところが海外の良さですでもやっぱりもういろんなところがあるん で, で実際生活してみるといやそんなにねコストパフォーマンスよく生活できるなってみんな言ってるよとかあとはその実際生活してみてくださいよという風に、えー 言われる方もいいらっっしゃいますやっぱり日本食食べたりすると高かったりだとか日本のクオリティを選ぶと高かったりするというような反論もあるんですけども正直まあ選ぶものによっても変わるかなと場所によっても違うじゃないですか日本の国内で東京で生活するのと福岡で生活するのともっと田舎の鹿児島で生活するのといったら結構いろいろ変わってくるんでそういった意味でまあ自分の選ぶものによって変わると、まあ、平均的に考えたら結構安いんでそういった意味でコストパフォーマンスでいい生活ができるというのが3つ目の物価の安いというところです 次4つ目日本語以外の言葉が使えることこれ結構ポイントかなと思ってますフィリピンの場合公用語共通語が英語になってますなんでかっていうとフィリピンって200カ国200ぐらいの島があるんですねなんでそ の, その島によって言葉が違うっていうふうに言われてますなんでそういった意味で公用語学校で教えられる言葉は英語になってて でスペインの統治家だったりアメリカの統治家だった時代があるので英語が結構主流になってますもうほとんどの人が英語をしゃべれるようなイメージですやっぱりちょっと年配の方はしゃべれないとかちょっと癖が強い英語をしゃべられたりするんですけれどもほとんど英語が通じますというかもう英語ですねほぼほぼ英語なんでそういった意味で日本語以外の言葉を触れることができてでプラスやっぱり日本語以外の言葉を触れると結構モチベーションが上がるというか何ていうんですか非日常を感じれるんですよね 普通に日本語で話しかけられた時よりも英語で話しかけられた時の方がやっぱり脳を使うというか消費エネルギーが増えていくんですごく脳の活性化にいいというところで英語が使えるというのを挙げてみました次5つ目海外で頑張ってる人に会えるこれすごくポイントで何かっていうと海外で一生懸命頑張ってる人に会えるんですよこれ僕すごくいいなと思うのが例えば日本で生活していてその日本の生活に疑問を持った人たちが海外に行って。 とかもしくは、えー、もっとよりキャリアを高めてより自分のステップアップのために海外に行っている人だとかっていうのがもう海外に行っている方結構モチベーション高い方がいらっしゃるのでそういった意味で海外で頑張っている人に会って自分の中で刺激をもらう、えー、自分もあこういう生き方があるんだとかこういうふうに生活してみたいなとうう思ってで実際行ってみてあこんな生き方している人もいるんだとうう感化されるというのが5つ目のポイント。 海外で頑張っているる人に会えるっていうのがあります僕も最近会ってるんですけども今シェアハウスシェアルームをしてるんですけども一つの豪邸というか3階建てのドミトリー3階建てのゲストハウス3階建ての家を借りてでそこに。 実際、みんなで住んで、今、8人、7人ぐらいですね、で住んで、いろんなバックグラウンドの人と一緒に生活をしています。例えば、動画編集してる人、例えば、えー、ブログ書いてる人、例えば、YouTube やってる人、YouTube の編集してる人だとか、Twitter で、えー、バズってる人だとかっていうふうに、もう今、SNS 界隈ですごく有名な人たちと一緒に生活をしてます。そうすると、あ、SNS って最近こうなってるんだなとか、Twitter って面白いですよね、何が流行ってるんですかっていうような会話がどんどんしていって、あ、なるほど、これだったら YouTube こういうふうに発信したらいいんだねとかっていうふうに、情報を 情報を共有してもらえるいいうのがえ面白いポイントです今こ の, あのシェアをどこからしてるかっていうと今僕がやってるオンラインサロンのメンバーを中心にやってますで運営はオンラインサロンのメンバーでやっていてでそこから一緒にあのやりたい人実際に参加してみたい人で週末にはワークショップっていう形 で, で一つのオフィスを借りてルームを借りて で外部の方を読んで大体20人30人ぐらいの方が来られるっていうふうに聞いてるんですけども20人30人の人と一緒に一般の人と一緒にワークショップをするっていうのをやってきますもう海外でねあのフリーランスの留学っていう風なイメージでど ん, どんどんどんどん留学の、えー、勉強スキルアップっていう形でどんどんやっていこうと思ってますこういった形で世界各国でやっていくんでよかったらオンラインサロンもチェックしてみててみください概要欄に貼ってあるんで気になるで気な方は見てみてください 次6つ目なんですけども何かっていうと単純に刺激がたくさんあることです海外おすすめの理由なんですけども単純に刺激的ですよね日本で生活するとマンネリ化というかやっぱりその日本全国どこに行ってもどんな風景があるかって結構想像つきやすいじゃないですか日本の田舎って下町でこんな感じでっていう風にイメージできるんですけども海外の下町ってどんなんだろうってちょっと考えた時に イメージがししにくかったりしますよね行ったことない国だとあどんな生活なんだろうとかどんな食べ物が主流でっていうふうにいろいろと疑問に思うことが増えてきますそういった意味でやっぱり新しいことに触れると刺激的で新しい絵を見たりだとか新しい写真を見たりするとすごく面白かったりしますよねそういった感覚で新しい景色を見に行く新しい人に会いに行く新しい環境を知るっていう形でいろいろと刺激的なので6つ目に単純に面白いっていうところを挙げてみました。 次最後7つ目なんですけども何かっていうとやっぱりおすすめの理由なんですけども日本を俯瞰できることです日本って今どうなってるんだろうとか日本ってどういう風に思われてるんだろうとかっていうのをやっぱり海外にいると知ることができます例えば最近で言うとあのゴーンさんの事件だとかって結構あの海外と日本によっていろいろと見方が変わってきますよね日本の手法はどうなんだとか法律的にえアンフェアじゃないかとかっていう風な形で言われてるんですけども日本のメディア いやテレビの放送でいくとやっぱりゴーンさんが悪いっていうような印象を持たれるような報道があったりとかっていうのがいろいろと僕はもうどっちでもいいと思ってるんですけどもそういった意味でやっぱり日本と海外日本の外から見た日本海外から見る日本っていう形でいろいろと俯瞰して見れるっていうのがやっぱり両立して情報をフェアに見るっていうのが面白いのかなと。 と, いうところで例えばで言うとそういった話をしたんですけどもいろんなところで行くと日本人ってこういうふうに思われてるよとか日本人ってあのすごいすごいって日本の中で言われてるけど海外に行くとどうなのとか、えー、やっぱり日本食って超美味しいよねとかっていうような、えー、いろんな俯瞰して見れるっていうのが7つ目のポイントで、えー、面白いのかなというところでしたはい今日はですね海外に行くおすすめの理由についてまとめていきましたいかがだったでしょうか、えー、皆さんんもぜひぜひ海外に来てていいいただいていろんなね 情報を見て面白い環境で面白い生活をしてみるのはいかがでしょうか今日はですね海外のおすすめの理由7つまとめてみました今日の動画いいなと思ってくださった方はいいもとを押していただいてまたチャンネル登録よろしくお願いしますえ今回からセブ島2週間滞在するんでよかったらセブ島編も見てみてくださいありがとうございましたバイバイ